それでは登壇者の皆様をご紹介いたし ま, すまずは NBDC 統合化推進プログラム研究総括九州大学大学院医学研究院医科学分野教授伊藤隆志様続きましてライフサイエンス統合データベースセンター副センター長 後藤進様続きまして NBDC センター長富山国際大学学長高木俊久でございますえ最後にファシリテーターを務めます NBDC 企画運営室長岩島真理でございます えー、本日何度も繰り返されてはおりますが NBDC10 年ということで本セッションにはセンター長の高木先生そして本事業を支えていただいております伊藤先生後藤先生にお集まりいただきました高木先生のご講演と重なりますが NBDC は2011年4月2つの事業を統合して始まりました1つは JST の BIRD バイオインフォマテックス推進センター事業 もう一つは統合データベースプロジェクトです、BARD、は2 0 0 1年ヒトゲノムの解読によって生命科学研究が新たな局面を迎えたことを背景にバイオインフォマティクスの推進とそれによる新しい生命科学の創造を目指して始まりました統合データベースプロジェクトは2006年に生命科学に関するデータベースを統合することによって 大量かつ様々な種類のあるデータの活用を進めるために始まりましたそしてその翌年にプロジェクトの中心機関である DBCLS ライフサイエンス統合データベースセンターが設置されましたこのような背景を踏まえこの10年 DBCLS と NBDC は連携してデータの価値を最大化し 生命科学研究全体を活性化することを目標にデータベースの統合を進めてきました10年20年の月歩を経まして生命科学研究は現在ビッグデータ化 AI 関連技術の進歩などによってさらに新しく変わろうとしております本日は先生方と NBDC 事業のこれまでを振り返りながら日本の研究データ そしててててデーータベースの課題とと今後についい意見を交わせていければと考えております NBDC の成立と成果につきましては記念講演として NBDC センター長の高木先生にご講演いただきましたこの時間はまず NBDC 事業の柱であるファンディングの統合化推進プログラム そして、DBCLS との共同研究で進めている基盤技術開発について、統合推進プログラム研究総括の伊藤先生と、基盤技術開発に携わっていただいている後藤先生にご講演いただきます。それでは最初に伊藤先生よりご講演いただきます。伊藤先生、よろしくお願いいたします。はい、えー、ただいまご紹介いただきました九州大学の伊藤です。 で今日は統合の日に思うことということで少し酔った話になるかもしれませんがお話をさせていただきます。でそもそも私が何でここにいるのかというお話なんですが、えっとまあ、実はあの今ご紹介のあったバードが発足した時に私たちは1期生としてあのサポートをしていただきました。まあ、この辺りから JST のあのマイオインフマティクス事業との関わりが出てまいりましてまあ 1年前ですかあの NBDC の準備室が発足した時の、まあ、この統合の日では、まあ、10年先のデータベースを考えろということで講演をさせられました。で NBDC が発足してからは、まあ、こういう基盤技術プログラムあるいは統合化推進プログラムのアドバイザーであったり NBDC の運営委員会の委員ということを務めさせていただきまして、えっと、昨年から 長須先生を引き継いでこの統合化推進プログラムの統括をやっているということになります。で前回の統合の日から11年経ちますと今度は10年の歩みを振り返れということになっておりましてあの若い頃にお金をいただくとですね年を取っていろいろとあの貢献を求められるということがあの分かってまいりました。 こ始まりの時代バードの頃っていうのをちょっと振り返ってみますとバードの時には、まあ、そのデータベースの高度化標準化ということと、まあ、融合型の研究開発という2本の柱がございまして、えっと、私たちはこの融合型アプローチによる研究開発ということであのサポートをいただきました。でその時代を振り返ってみますとキーワードはポストゲノムというのが一つのキーワードでありました。 まあ、ただゲノムの偉い先生の前でポストゲノムというとえい叱られますので、あのケアフルにポストシーケンスと言わなくてはなりませんでした。このポストゲノムという時代をすごく反映していて、ここで採択されたあのこの我々の。 グループといいますか、あの同期生はですね、扱っていたのが公母公母戦ハエということで、まあ、ゲノムの配列がもうちょっと前に決まった。そういった生き物を使って、配列以外のデータを扱っていこうというのがまあ当時の一つの大きな流れであったかというふうに思います。それからやはり ドライとウェットっていうことが盛んに言われておりましてこの融合型アプローチっていうのはドライの人とウェットの人とで組んで何か新しいことをやってくださいという感じの立て付けであったというふうに思います。で実際に森下先生のグループとか我々のグループではドライとウェットの人たちが組んでやっていたという形だったように記憶をしています。 で、この頃やはりもう一つ言われてたのが仮説発見型とかまあ、データ駆動型みたいなことが言われ始めた頃だったと思います。で、これからはデータ駆動型だとか言うとまあ、偉い先生から私はずっとデータに基づいてサイエンスをやってきたと一括されるというようなこともあったように記憶をしております。で、そういう地雷を踏みながら、えっとまあ、データ統合ということをやっぱりすごく意識をするようになりました。 でまあ考えてみるとまあ論文 A と論文 B 読んで思いついたことを実験して論文 C 書きましたっていうのはまあ生命科学研究のまあ状態だったと思いますでそれをまあデータ統合による仮説生成とまあ実験的検証まあこういったあの言葉で表現するようになってきたのもその頃かなという気がいたします。で何が変わったかっていうとやっぱりデータの量と質だろうと思います。 ゲノムワイドな計測というのが可能になってきてデータの量がそれまでと桁違いになってきますのでどうしても計算機の利用が必要になってくる。と同時にですねゲノムワイドのデータっていうのはそれまでの非常に的を絞ったような一般的なバイオのデータと違ってすごく再利用性が高いという特徴が出てきたように思います。 でまた、まあ、こういうゲノムワイドな計測方法というものが、まあ、しばしばかなり共通のプラットフォームに集約をしていくということがあって、まあ、出てきたデータを比較しやすい統合しやすいという、まあ、そういう背景もあったように思います。でその当時私個人的に大変に印象に残った論文があるんですがこの論文はですね細胞周期と あのオートファジーで有名になった液胞の機能の間を探りたいという研究なんですが、まあ、この論文の出だしがですねこのベン図何かっていうと、まあ、液胞に関するフェノーム解析それからまあ細胞周期に関するフェノーム解析の2つのデータそしてホスホプロテウムのデータを統合してみると。 重なったとところに2つ遺伝子が出てくると、まあ、それがここで赤で書いてるやつでありまして、まあ、これまさにサイクリンというやつで、まあ、これがタンパク質のキナーゼを活性化してベム1というタンパクをリン酸化するのではないかという仮説がまあきれいに出てきたわけですね。で私たちはたまたまこのベム1というタンパク質をまるきり別のコンテクストで研究をしていましたのでいやオーミクスデータっていうのはやっぱりこんなふうに使わないといかんなこんなふうに使われないといかんなということをまあ非常に強く思った次第です。 で我々もそういったことをやりたいなということで階層、まあ、をまたいだオミクスデータをなんとか統合して、まあ、新しいことを見つけたいなということを考えて、まあ、バードをいろいろやっていました。まあ、ただ実際にやり始めるといやそもそもそういうデータあるのかそれからあるとしたらどっかにちゃんと集められているのか集められているのとないのとでは、まあ、全然その苦労が違います。で逆の言い方をするとまだ集められていないだけど重要なデータは何かということになるわけです。 でこれに関しては NBDC は非常にに戦略的にやられたなと思っているところがあります、まあ、これはいろんな生き物とまあいろんな階層のデータで、まあ、どこが空いているかみたいなことを全体を俯瞰した上で、まあ、戦略的にそういうデータベースを支援していこうということをやってきたと思います。で例えば生命動態のデータベースであるとか、まあ、プロテオームのデータベースというのは、まあ、そういう形で NBDC がサポートをしてきたものだというふうに理解をしています。 で、これがあの現在、あの統合化推進プログラムで、まあ、ここに挙げたアドバイザーの先生の助けを借りながら、あの支援をさせていただいているデータベースの一覧であります。これ見ていただくとわかりますように、もう国際的にも広く認知された、まあ、心理戦のデータベースもございますし、バードの時代からの流れをこう引き継いできているデータベースもあります。 と同時に今申し上げたように戦略的に育成したデータベースのうちここですねプロテオームのこの J ポストというやつは現在もサポートされているということになります。まあ、ただトップダウン的なことばかりではなくてやはりユーザー目線のデータベースを拾い上げて育成してきたという面もありましてまあ例えばこのチップアートラスというやつがまあそういったものにあたるかと思います。 で実は私たちもこういうチップのデータを自分たちで集めないかんかなと思ってたんですが5年前の統合の日にやってきたらあもううすでで、ににやっっているじゃんということこ、まあ、大変にあのびっくりしたことがあります。しかもやってる人が私のラボの1個下のフロアの人だったというので本当に東大の元が暗いなということを実感をした次第です。 ということで、まあ、こういうデータベースをサポートしていますけどもここで大切なのはじゃあこうやってあちこちで集められてきたデータが本当につながるのかつなげやすいのかというところがあります。でつながる形でのデータベース構築ということを支援してきたのが、まあ、この NBDC の統合化推進、まあ、そういうところの肝だと思います。 で実はそれを支えるために NBDC と DBCLS がデータをつなぐための基盤ということをですねとま構築をしてきたというのがこの10年ではないかと考えております。まあ、そういう意味でまあこれからのバイオサイエンスを支えるまあエッセンシャルワーカーこれが NBDC と DBCLS で頑張っている人たちだというふうに私は理解をしています。 でここは大変に地味なんですけども地味であるからこそ支えなくてはならない部分だろうというふうにこの統合化推進これに関わるにつれて、まあ、その思いを強くしてきたというのが私の率直なあの感想ということになります。でまあ岩島さんからはちょっとあの課題とかについても触れろということが言われておりますのでちょっと触れさせていただきますけどもやはり非常に気になるのはそのサステナビリティということになります。 で、いろいろ育ってきたデータベースの中核部分についてもですね。まあ、競争的な資金による、まあ、維持継承ということが行われています。まあ、ちょっと悪い言い方をすると、まあ、自転車操業を繰り返しているような、まあ、実態があるかと思うんですね。で、まあ、通常のバイオ研究ですと、まあ、成果を発表する論文を出版する費用までサポートすれば。え、ひとまずは切れるわけですけれども、まあ、データベースというのはそういうものでは全然ありません。 やはり維持継承ということが大変に重要でありますのでまあ、維持継承をまあ評価するような文化というのがやっぱり必要だろうなというふうに考えていますで残念ながらこの文化はまだ十分に醸成されているとは思えませんでもう一つ大切なことはやはり人材ということでこういったものをちゃんと作る人それからそれを生かす人という2種類の人材が必要かなというふうに思います で、これは昨年の12月でしたか、あの N. B. D. C. のワークショップ、こういうものを開催されましたけれども、まあ、そこで使われていた言葉ですが。まあ、データベースの構築者と、まあ、バイオデータ科学者みたいな、表現が使われていました。で、まあ、このバイオデータベース構築者っていうのは、先ほど申し上げた、まさにエッセンシャルワーカーだろうなと思います。で、バイオデータ科学者っていうのは、まあ、そういったことを使って、えー、まあ、新しい発見。まあ、これをやる人たちということになります。 でまあ、別の言い方をすると、まあ、バックスの人がボールを拾ってきて一生懸命つないで、まあ、最後華麗にシュートを打つという形でしょうか。で残念ながらシュートを打つ人は評価するんだけれどもボールを一生懸命つないだ人に対する評価がまだ十分ではないような気がします。でどちらも大切な人材ですから、まあ、双方をちゃんと評価するような文化が必要だろうな。 まあいずれにしても評価軸の複線化ということが、非常に重要だろうなというふうな、私は考えております。でまあ結局のところ科学者、まあそれを取り巻く、まあ環境、まあそこからの理解ということが、まあ重要になるだろうというふうに思います。 これはまあなんとなくサステナビリティというかまあ維持をするという話なんですが、もっと未来に向けて広がっていくべき一点ということについてお話をさせていただきますと。とまあ、生物学あるいは生物学者っていうのは元来非常にグリーディーであるというふうに思います。まあ、物理化学数学、まあ使えるものは何でも取り入れるというまあ、そういう立ちの人たちだと思います。 でその際には中身を完全に理解はしていなくても、まあ、自分の問いをに、えー、答えを得るために必要なものであれば積極的に取り入れていくわけです。非常に古い話をすれば、昔は生き物を目で観察しているだけだったものが顕微鏡を使うようになるわけですね。で、顕微鏡は多分当時の物理学、まあ、光の学問ですね、におけるま最先端の計測だったと思いますし、まあ、生化学的な解析というのはケミストリーを入れてきたことになる。 でまあ、数学的あるいは数理的なモデリング的な発想というのは、まあ、古くはメンデルの遺伝学法則みたいなところからあったわけです。なので生物学者はいろんなもの使えるものは取り入れていくということになります。で当然今情報科学も取り入れているわけです。で実際にいろいろな研究手法というのはどんどんどんどん発展をしています。 まあ、これは試しに過去20年間でノーベル賞を受賞したような手法を挙げてますけれども、まあ、例えばまあイオン化が成功してまあタンパク質の質量分析が可能になるとか NMR それからまクライオ EM こういったものはまあタンパク質の構造決定に重要な役割を果たしていますしいろいろな RNAi であるとかゲノム編集であるとかまあ ど, んどんどんどんどん出てくるわけです。まあ、今年もも科学省で何かか出るかもしれません でこういうふうに実験手法が進歩してくると、まあ、非常に引き近なる例で言うと、まあ、例えば NGS が出てくるまでは個人ゲノムとか一細胞解析みたいなことは、まあ、到底不可能であったわけですがこれが出てきて発展したおかげで、まあ、こういった研究が可能になるで研究の仕方も変わってくるそうすると当然データは変わるしデーータベースも変わらざるをななくなってきますそうすると、まあ、既存のデータも含めたデータ統合への需要というのは非常に高まってくると思います。 でおそらくバイオのデータだけでなく、まあ、環境のデータ、まあ、そういったものともこれからは統合が必要になってくるだろうと思いますでこうやって複雑化していくデータに対して、まあ、当然知識発見を加速したいといとう要望も高まってくる、まあ、こういったことに対応できるだけの、まあ、このバイオサイエンスを支える基盤そのものがやっぱり成長発展していかなくてはならないだろう、まあ、これをどうやってやっていくかということが未来に向けた一つの課題だというふうに認識をしています。 で最後に20年前のキーワードにもう一遍戻ってみますけれども、まあ、シークエンス以外のデータも確かに充実をしてきて多様化をしてきましたでシークエンスデータ自体も NGS 登場以降にも大きく変わってきたということで、まあ、要は統合すべきデータは多様化大規模化の一等化たどっていますで一方ドライとウェットって言われてたんですけどもこれはだいぶ変わってきつつあるかなと思います まあ、当時よくバイリンガルってことを言われてたんですけども若い人はまあ多かれ少なかれバイリンガルになってきている気がします。でまあこれ一つにはいろんな解析ツールが充実し、まあ、そんなものを学ぶ環境こういったものがインターネット上でまあ提供されてきたことがあると思います。で逆にウェット側も実験キットがすごいに進歩してきますので昔はバイオインフォマティシャンと言われた人がまあ自分でシーケンスしてデータを取っていたりするわけです。 まあそういった意味でまあ双方向性のクロスボーダーが投資されているような状況にあるかなと思います。まあそういった時には少しまあ人材といったことで求められるものが変わってくるのかもしれません。で最後に仮説発見型あるいはデータ駆動型というところでまあ最近はその AI 駆動なんて言葉もありますけれどもまあこれも突き詰めればまあデータあるいはデータベースの統合であってまあ統合されたデータみたいなものがこの AI の まさに駆動させる原動力ということになると思います。まあ、それに向けて、まあ例えば今日高井先生の講演で紹介されたような統合 dx みたいなものも、dbcls でまあこうやって作ってこられたということがあるかと思います。で、これでまあいろんな発見が加速をするんですけれども、まあまあ既存の枠組みの中でまあ発見を加速しているこれは大変に結構なことだと思うんですが、えまあ20年前バードが始まった時の志っていうのはもうちょっと高かったような気がします。 で今、まあ、いろんな環境が変わってきたということを踏まえてですね、えー、改めて目指すべきはそれまでにはない新しいレベルでの、まあ、生命に関する法則の発見みたいな昔、まあ、夢見てみたこと、まあ、それに改めて挑戦することがこれから一つ重要なことではないかというふうに感じております。まあ、以上ちょっと雑白なお話ですが今日考えていたことお話をさせていただきました。以上です 伊藤先生ありがとうございました。続きまして後藤先生にご講演いただきます。後藤先生よろしくお願いいたします。ライフサイエンス統合データベースセンター D. B. C. L. S. の後藤と申します。えっと本日はあの。D. B. C. L. S. でやってます基盤技術開発についてまあ簡単に紹介して。えっと話題提供とさせていただきたいと思っています。 であのまあ、これは最初の高木先生のお話それから岩島さんの話ともちょっとかぶりますけれども DBCLS 自体はあの2007年に設立されまして、えー、このようなデータベースカタログとか横断検索とかアーカイブ統合検索というのをあの進めてまいりました。でその後 NBDC が設立された後、えー、DBCLS 側では、えー、まずその統合検索の基盤技術 開発を中心に研究開発を行っていくということで NBDC からファンドをいただきながら共同研究という形でやっていくというのを2014年ぐららいいから始めていますでその際に高木先生の講演でもありましたが知識グラフ RDF というデータを形でセマンティックス意味をちゃんとデータの中から抜き出してそれを使ってちゃんとデータ統合をしていきましょうと。 で具体的にはまあ RDF という形を使うんですが、えー、共通のデータ形式とまあグローバルなまあ共通 ID それからえまあオントロジーをまあ整備していくとそれからえまああの分散知識ベースという形でまあいろんなところにあるような知識ベースをえー分散的に扱えるようにしていきましょうというような形でえまあ基盤技術としてまあ開発を進めてきました。でえー、最近はあの まあ、そういうい基盤を作ってきた上でまあ重点を応用領域というかまあ応用もしていきなさいというようなまあ要望もありましてえ医学系であったり有用物質生産であったりまあ育種あたりの応用をまあ展開しようとしています。で、えっと、もう一つえっと最近はあのまあ内閣府がやってます SIP のスマートバイオえというものがありますがまあそこでえっとまあクローズどんなデータもあって まあ、産業界なんかも含めてクロスののデータななんかも扱えるよよううう仕組みとといい構築しようとしていますでこれをあの、まあ、全体的にどういう形で進めているかというのをまとめた図ですが、えーまあ、データベース、まあ、大きく、えっと、研究開発3つの、えっと、カテゴリーに分けてますが、えーまあ、データベースを、まあ、あのいろんなところから、えー、で開発されたデータを、まあ、統合して扱いやすくするということでまずデータベースを統合化すると。 それからその統合化するための支援をするということを DB 構築開発をしている人たちに支援をするという形で進めています。それからそういった形で統合化されたデータベースをより使いやすくアプリケーションの開発がしやすくなるようなそういうミドルウェアの開発を行っています。でその上にこういうミドルウェアを使っていくつかの応用としてアプリケーションの開発をしています。でこれらについてこの後少しお話ししていきたいと思います。 でまず、データベース統合化支援という形ですがこれデータベースの標準化とか RDF 化ということでまずそのどういう形で RDF 化するかというようなガイドラインというのを作っていますで。これに基づいて RDF 化をすれば割と統合がしやすくなりますというような形の指標というのを作ってこれに沿ってなるべく RDF 化していきましょうというようなものを作っています。で 一方その知識グラフっていうのがあの巨大なグラフになりますので、まあ、そういう複雑なグラフのデータを、まあ、理解しやすくするような形で扱えるような仕組みというのを、まあ、提供しようとしています。RDF 化する際に、まあ、いろんなデータをあの、まあ、データベース化したりその RDF 化しフ化するための仕組みというかあの支援をするための、まあ、ツールというのを提供していますで。あと高木先生のお話でありましたが、えー まあ、こういう形でそのいろんなデータを RDF 化するとえーまあ共通の ID を使ってあの自動的に統合できるようになるというような形もあるんですが一方でそのいろんなデータベースで実際にこう使ってる ID っていうのはやっぱり違うとでそういうのをあのちゃんと変換してやらないと複数のデータベースは統合化できないという形が分かってきましたのでまあこういうそのえーと ID を変換して関連情報を取得できるような仕組みというのをまあ作って提供しています。 でこれはあのポスターセッションの中で、えー、っとまあ、いくつかえっと発表がありましたがその中の一つとしてあのえっと発表してますので興味がある方は見ていただければと思いますでえっと具体的にえっとこれ一つの え, えっとページですがまこれその ID をいくつか入れるとその ID に紐づいているようなま関連する 他のデータベースの ID というのを取ってきてそこからさらに別の ID がどういうふうに関連しているかというのを紐も付いて取ってくるという形の検索ができるようになっていますで、これを今63個のデータベースに対して156個のデータベースペアの 情報を抜き出せるようにしていますでこの63個のデータベースの中には、まあ、遺伝子のデータベースであったりタンパク質のデータベースであったり、まあ、化合物やパスウェイや、まあ、疾患などのさまざ、あ、まなデータベースが入っています。でこれだけのデータベースをあのこういうふうな形できれいに見て整備していくっていうのは。 実は結構手作業が必要になってかなり地道な作業になっていますあの先ほど伊藤先生のご講演の中でエッセンシャルワーカーっていう話が出てきましたがまさしくそういう感じの地道な作業を実はその DBCLS と世界 NBDC の研究員になり、まあ、データ等をしている人たちがやっているという形になっていますこれあのポスターの発表を見られた方は分かるかと思いますがあのポスター名前が 20人ぐらい入っていると思いますが、まあ、それらの人たち、まあ、ほぼその DBCLS と NBDC の多くの人たちが関わって作っています。で、まあ、そういう割と地道な作業もしながらこういうデータベースの統合化っていうのは必要になってきます。でそれと同時にデータをこう表現するのに、まあ、どういう言葉を使って表現するかと例えばその病気の名前をどういう表現するかとか、まあ、生物種の名前とかそういうものをどういう表現するかといったものをまあ 標準化するということでオントロジーを構築するというのをえっとまあ d b c s n b d c の中でもやっています。でこういうふうな形でえっとデータを提供したりそのデータを標準化する支援をすることによって具体的には n b d c で今作っている RDF ポータルというその RDF データのポータルサイトにまあいろんなところから まあ、例えばその統合化推進プログラムのデータベースのデータが登録されたりしております。それから先ほどの SIP の中で出てくるデータというものも RDF 化されて RDF ポータルへ登録されるというような形でこの DBCLS からこの技術支援をすることによっていろんなデータをこうまとめて扱えるようになってくるという形になります。でこういういのを後で少ししお話しますが あのスパークルソンといったその、まあ、ハッカソンを通じて、まあ、データベース開発者同士の情報共有などをして、まあ、技術支援をするということをやっています。でこれに加えてデータベースだけではなくてあの、まあ、論文の知識なんかを、えっと、標準化する必要も、えーまあデータベースまだまだデータベース化されていない情報というのもいっぱいありますので、まあ、そういうそのテキストデータをまあ標準化して RDF 化するというような仕組みというものも構築していまして。 一、えーまあ、つ挙げるとパブ、まあ、アノテーションというその文献のアノテーションデータを蓄積して、えー、誰でも使えるようにすると。で文献のどこが遺伝子名でどこがタンパク質名で、まあ、その遺伝子名とタンパク質名の関係はどうなっているかといったものをものを、まあ、機械で扱えるような形で、えー、っとデータとして蓄積していくと。 まあ、ハッカソンをしまして、まあ、COVID-19 関係の文献のアノテーションも入れてましてそういうのが使えるふうな形でそのデータベースの統合化をした上で、えー、とデータベースをアクセスするための、まあ、ミドルウェアというものを例えばクエリの再利用というふうに書いてますがデータベースのクエリ、えー、例えば関係データベースですと、まあ、SQL をまあ使っている人いっぱいいますがあの RDF のデータっいうの はまあ、SQL に似てる形ですがそういう作られたクエリをまを、あ、誰でもこう再利用できるようにしたりちょっと変えてあの API としてアクセスできるようにするといったような仕組みというのも作っています。それからあのこのスパークルをあの最初初めて使う人が、えー、っと敷居が高くならないように、まあ、そのクエリの作成を支援するような仕組みというものも構築しています。 で例えばその、まあ、グラフ大きなグラフのデータがありますのでそのグラフの、まあ、ある、えっと、ノードからそのデータがどういうふうにこうつながっているかというのを、まあ、グラフィックにこう見れるような、えー、ブラウザーというものをまあ構築して全体そのグラフの構造がどういうふうになっているかというのをまあ局所的に 見, れ見てあの理解できるような形のシステムというのを構築しています。でさらにその そういうふうにしてクエリとして得られたデータを可視化してウェブ上でこ う, うまく表示するようなツールであったりそのデータアクセスを効率化するキャッシュサーバーみたいキャッシュとかその Q を使った効率化をするようなサーバーも構築しています。でこれらについてもさまざまな今データベースの開発プロジェクトで応用されていまして。 これは NBDC と DBCLS が構築している統合バーとか統合ゲノムで使われていますしそれから統合化推進プログラムであったりスマートバイオ SIP の開発プログラムでも使われています。 でえっと、最後一番上の方のアプリケーションを簡単に、えっと、説明すると、まあ、これいくつかありますが今日 の, あの高木先生の講演でもちょっと出てきましたが日本人のゲノム変異情報を、まあ、集めた統合バーというものを作っています。これはあの様々なあ の,、えっと、広報のサイトであったり、えっと ゲノムのサイトで変異情報を集めていますが例えば GMJ であったりその JGA とかともといったところで集められている情報を統合的に扱えるようにしています。でこれらに関して例えばその変異のアノテーション情報だけではなくて GBUS によって得られた結果であったりそれから変異と疾患の関連それから変異が報告されている論文の情報というものをこの後ろでうまく統合化して えー、見れるるよううににしているという形になっていいいと形なっます、えっと、もう一つパブケースファインダーという、まあ、これもあの、えっとまあ、人関係の情報ですが、えっと、症状と、まあ、希少疾患と、まあ、遺伝子の関係というものをあのデータベース化して、まあ、例えば症状を入れると、えーまあ、その症状に ひ, ひもづくというかその症状が出る希少疾患の診断を支援するような、まあ、そういう仕組みというものをの構築して えーまあ、これもあのバックエンドというか後ろの方は RDF でこう、えー、統合化されたデータベースをこのアプリケーションで見れるようにしているというような形にしています。で同じようなものは、えー、とゲノムの関連情報であったり、えー、と微生物であれば媒致情報とその微生物の、えーえーまあえー、と情報であったりそういうものをあの見れるようにしています。 でえっと、あと2つあの活動を少しお話しすると、えっと、こういうその、えっと、標準化であったり、えっと、データベースの統合化っていうのは、まあ、いろんなデータベースを作っているサイトと、まあ、協力してやっていく必要がありますので、まあ、そういうものを、えっとまあ、ハッカソンという形でデータベース開発者が集まって、えーまあ、議論できるようなあの、えー、仕組みっていうか場を作っています。 で例えば国際版と国内版のバイオハッカソンをこれ年に1回基本的にはやってますしそれからまあヨーロッパで開発されているエリクサーのバイオハッカソンっていうのがありますがこれにえっと、まあ、DBCLS のメンバーがえー初期の段階からまあ加わってまあ立ち上げに関与していますし、えっと、先ほど の, そのパブアノテーションっていうそのテキストのアノテーションを集めたようなデータベースをまあどういうふうにこう作っていくか使っていくかというのをまあ議論するハッカソンであったり。 まあ日本でそういう統合化推進プログラムであったり、まあそういうところでデータベースを開発している人たちが、えーまあ、意見交換して、えー、データベース構築に今役立つような支援をするようなアクションというのも開催しています。で、もう一つの先ほどまあ人材教育とかいうのがありましたが、えー、まあ学会展示講習会をやって やったりもしていますが東合テレビというそのこれもあのポスターで発表していますが動画マニュアルであったり講習会講演なんかを動画で提供して自分で学習できるような形のものを作っています。で最後にその DDBJ との連携という形で今いくつかのプロジェクトを進めています。例えばそのスパコンでワーークフローを 提供するであったり高速のゲノム検索をするとかそれからデータベース中の遺伝子アノテーションを提供するといったような形のツールというのを提供しています。で最後に簡単にまとめと課題を少しお話ししますとこれまでそのデータベース統合化のための基盤技術というものを我々開発してきました。でこれまだまだデータセットいろいろありますがえ まあ、先ほど統合 DX の話があの高木先生からもありましたがえまあ人に関して言うと割とその統合化のための仕組みとかまあデータセットっていうのはだいぶ揃ってきてえ今は応用に向けた枠組み作りっていうのもま重要になってきていますのでまあそれの一つとして今統合 DX というものをまあ提供していこうとでそういろいろなデータから得られるそのデータセットを自由に組み合わせてえ使えるようなまあ仕組みというのを使ってその中から例えばその次のバイオ データ科学者とか機械学習応用との連携というのが必要になってくるのでそういう人たちがうまく使っていくような形にしていくというようなことを考えていますで。統合 DX を使ったそのデータセットをうまく使ってバイオデータ科学者と連携していくと。で我々エッセンシャルワーカーという話が先に出ましたがここまでこう提供してきたのでここからいろいろ使ってくださいというモードにはなってきているんですが そこからさらにその新しいことをまあ知識としてこう抽出していくとか、とまあ生命の原理を構築原理を理解するといったところまでまあ行ければもちろんいいんですが、えっとそこはまあ皆さんえっと自由にいろいろ考えてやっていただければいいというふうに考えています。でもう一つあのまあ人材育成に関しては、まあ我々としてはそのハッカソンであったり、東武 T.V. を使ったまあ教育素材の 提供で、まあ草の的にやってるような感じがありますが、まあこの辺はあの。もう少しまあ何を持ってこう人材教育というふうに、まあどういう人材を育てたいかにもよりますが。えー、もっと組織的にこう進めていく必要が、あやはりあるんじゃないかなというふうに考えています。で最後にあの d. B. C. S. のスタッフ、こういうメンバーで今開発を行っています。はい、私からは以上になります。はい、後藤先生ありがとうございました。えー、それでは。 この後ディスカッションに移りたいいと思いますまず、各ご講演についてお聞きになった先生方がどのようなご意見、ご感想をお持ちになられたかを伺えていければと思っております。まず、高木先生のご講演 NBDC10 年の成果のお話についてどのように思われましたか。伊藤先先生生いかかがでしょうか、はい、あの高木先生の講演 うなずきながら聞いておりましたけれども、えっと、やっぱりあのこれまでやってこられたことそれからあのまあ特に今日統合 DX なんかのご紹介もありましてあの今後の方向性みたいなものもきちんと伝えていただけたのではないかなと思います。で, あのできたことできなかったことというところがやっぱり少し印象に残りました。であの非常に大変ななここととやってこられたな 思うわけですけども、やはりそれで全てができたわけではなくて、まだ今後に残された課題、まあそこもあの明らかにしていただけたような気がしております。はい。はい、ありがとうございます。えー、後藤先生いかがでしょうか。はい、えっ、ー、とまあ我々 DBCS はかなりその NBDC とあの一体でやってきたようなところもありますので、えっ、ー、とまあすべてその高木先生の話っていうのはあの腑に落ちるところがまああるわけですが、やはりその えー、っとこれまでずっと言われてきたことはそのデータベースを RDF 化したりその知識グラフというふうに今言ってますが、まあ、そういう形にしてきて、えー、っと何ができてきたのかっていうことを、まあ、ずっと問われてきて、まあ、その答えを出すところをいろいろ探ってきているようなところがま あ, あったわけです。で、まあ、そのあたりをあの、まあ、今回その統合 DX という形で一、まあ、つの答えというかあの、まあ、これからいろいろ使ってみてもらってあの。 えーまあ、良さというのを分かっていただくような形にしていかないといけないと思いますが、えーっとまあ、これを機にですね、まあ、いろんなその、えー、っと解析なりその、えーまあ、AI 応用なりができるような形になってくると思いますので、まあ、ぜひあのいろんな方に使っていただいて、えー、ご意見をいただければありがたいなと思っていますありがとうございます。えー、次にですね 伊藤先生にはオミクスデータの統合軸に統合化推進プログラム、それからデータベースの課題についてお話しいただきましたが、高木先生いかがだったでしょうか。えっと20年前のバードの話から始まりまして大変懐かしくあの聞かせていただきました。それでえっとあのどういうふうにここ20年ぐらいであの生命科学そのものが変わってきたのかってことは大変よくわかりましたけれども、一方でまあ変わってない とところろもあるんだろうなと思ってそのあたりも少しお聞かせいただければなというふうに変わらなかったところそれはなぜ変わらなかったのかあたりを、まあ、あの今日でなくてもいいんですがお聞きししたたいいいなとううふうに思いました伊藤先生今日でなくてもと高井先生おっしゃってますがぜひ今日そうですね公にできる部分は今日でもいいのかもしれませんが<笑>あの変わらなかったところというのは多分2つの意味があってやっぱりその バイオサイエンスとして本質的に大事なこととしてやっぱり変わってないなっていうところがあるのと同時に残念ながら そ, のそれを支える体制として変えようとしてきたんだけどもまだ変わってないのかなっていうところがあるかと思います。で後者、まあ、についてはあのちょっと中でも触れさせてもらいましたけども本当にそのコアの部分のデータベースみたいなものは 今のようなサポートの仕方で良いのかということこれはずっといろんな方が言ってこられたことだと思いますけれどもまあ残念ながらそこは変わっていないのかなという気がします。それからえっとまあバイオサイエンスが目指しているものっていうのは根本的にはあの多分変わってはいなくて で, できればそこでまあこういう非常に多様なデータが出てきた時にそれをうまく使うことによってそれまでとは違うものを目指しましょうっていうのが 多分バードの最初の統括をされた勝木先生なんかがおっしゃっていたことだと思うんですが、まあ、そこはやっぱり目指すべきところとしては変わってないんだろうなというふうに思います。であの頃に比べると随分と状況は変わってきているわけなのでやはりそこは今後さらに目指していかなきゃいけないだろう。でそのための基盤を MNBDCDBCL して一生懸命作ってこられたわけなのであの最後あの先ほど後藤先生が言われたように、まあ、せっかく作ってきたものをさらに 使っていただく、使っていただきながらさらに良いものにしていただくというところが次のフェーズかなというふうに感じました。はい。ありがとうございます。高木先生よろしいでしょうか。<笑>はい、大変よくわかりました。はい。あのえー、っと後者の方ですね。後者の方はやはりえー、っとまあ我々だけの問題ではなくて、やはりその 生命科学全般あるいは国の問題ということもあると思いますのでそのたり、これからまあうまくあの先ほど持続的なという話もございましたけどもあの進めていければいいなと思いましたし、えっと、逆にわれわれそこにまだ力が足りなかったので今後、努力していきたいなというふうにも思いました。はい、以上ですすありがとうございます えー、後藤先生には DBC レースの基盤技術開発の具体的な成果についてお話しいただきましたが、えー、それではセンター長高木先生いかがでしょうかあの DBC のことはよく知ってるので、まあ、あのいろいろあのそれなりに、えー、っと理解できるんですけどもであの今日私も少しお話ししましたけれども、えーっとうん、後藤さんもお話になりましたけどもその ななんとなくそのデータベースの技術なりその IT 技術といいましょうかそういうところに焦点が当たるんですけどもその背後にはやはりそのえっとドロドロしたデータと先ほどの ID も含めてですけども格闘しないといけないところがあってそこはやはりまだまだ その I.T. 技術では補えないところがあって、そこの苦労は今後もあの伊藤先生エッセンシャルワーカーという話がありましたけれども、そこのところはこれからやっていかないといけないんだろうなと思ってます。どのあたりが一番難しいのか、そういう面で後藤先生からお聞きできればいいなと思いますけど。そうですね。あの多分データの質を確保するのにやっぱりそのえっとデータの中身を知らないといけないというか、データベースそれ自身をあのよく知っておかないと。 あのまあ、アノテーションもできないですしその必要なデータセットを取ってくることもできないのであの実際にその、まあ、今60いくつかのデータを、まあ、統合 ID で使えるようにしているというふうに言いましたけれどもそれぞれのデータベースを知っている専門家とか、まあ、そういう形の、えー、人たちを育てていかないといけないと。たただそういう人たちっていういい人ちののはあの、まあま 研究しながらも、まあ、できないこともないですけど、えー、とそのデータベースを整備するっていう意味で、まあ、先ほどのまあエッセンシャルワーカーっていうふうに、まあ、伊藤先生言っていただきましたけれども、まあ、そういう人たちをサポートするような仕組みっていうのがやっぱり必要になってくるので、えーまあ、研究者もあの人気の問題とか大変なんですけど、えー、とそれ以外にそのデータアノテーションする人であったりデータをこう整備する人っていうのをやはり、えー、とちゃんとサポートしていけるような仕組みっていうのが必要す。 じゃないかなというふうに思ってます。まあ DDBJ なんか割とそういうところあの頑張っていってるようなところもありますが、えー、まあもうちょっとその国としてサポートできるような仕組みっていうのをまあ引っ張ってこれるといいかなというふうに思います。えー、今あのデータを整備するそういうあのデータ、えー、など。 きちんと国としてサポートすることが必要というふうに後藤先生からお話ありましたけれども伊藤先生もお話の中でそういうデータベースを構築するバックスがあのきちんと評価される必要があるという答えをご指摘いただきましたけれども評価されるそういうサポートを受けていくためにはここどのように例えばこう社会がなっていくというか我々はこうどういうふうにご活動をしていくか。 訴えていけばいいかというのが何かありましたら教えていただけますでしょうか。あのそれ大変に難しいところだろうと思うんですね。あの何も NBDC だけがそれを訴えるっていうのはやっぱり良くなくて、あのいろんなところからやっぱり同時多発的にそういう声が上がらなくてはいけない。 でそのためにはやっぱりいろんなものを使っていただくユーザーの方とを作っている人のやっぱりなていうんですかねつながりがあって自然にそのユーザー側から声が上がるような方向これをやっぱり目指すべきなんだろうなというふうに思いますあの後藤先生おっしゃったようにやこれからやっぱり使ってもらうフェーズということはすごく大事ではないかなというふうに思いますでそういったものがあの研究にとってまあある意味本当に当たり前の インフラになる日がやっぱり早く来ないとといいいけないと思うんですねあのいきなり電気が切れたり水が止まったりしたらみんなそれはすごく文句を言うわけですけどもあのやっぱりデータベースが止まるあるいは伸びていかなくなるということが非常にあの致命的であるというあのことが広く皆さんに共有されるような日がうう来ることを望んで。 いますけれれどもこれ昨年でしたかねあのバンクーバーの家賃さんが東京電力を5年ごとに評価するのかみたいな話がありましたけれども本質的にはそういう話のような気がもしていいまますす、はい、ありがとうございます、えー、今データベースがまあインフラと同じということであの止まってしまったら困ると言われあのそういうところが今 AI がまあ注目されて何かデータがあれば こう何でもできてしまうみたいに思われてますけどその時にデータベースというところはあまり注目されていないというかなんかもう皆さん全部できちゃってるんだよみたいなふうに、えー、思われてるような社会的 な, なんかちょっと流れを感じるんですけれども、えー、伊藤先生その辺りいかがでしょう これはあの昔からずっとそうだなっていう気がしていて多分バイオインフマティックスの人材人材って言われた時もまあとりあえずデータ取ってバイオインフォの人に投げたらなんかおいしいこと出てくるよねみたいな感じとかあるいはシステム生物学もそうだったかもしれないんそうだったって言ってしまったらまずいんですけどあのシステム生物学なんかもてはやされた時もやっぱり何か何かすごく簡単にち出の小槌を期待するようなちょっとそういう。 と, いうところががあるような気がしていますでやっぱりそういうもんじゃないってことはあのサイエンスをやってる人だったら分かっても良さそうな気がするとか言うとちょっとまたまずいかもしれませんけどある程度やっぱりそこは我慢して辛抱強く待たなきゃいけないところもあるだろうなというふうに思います。なのでちょっと AI も新しい打ち手の小槌みたいになってて、まあ、そこに入れるものがないと動かないんだよってことはやはりきちんとあの。 理解していかなきゃいけないと思うしまあ、そういう意識が何らかの形で広まっていけばいいなというふうには思います。はい。なので、ま是、あ、非こういう統合したデータを使って何かって出るとまあ、非常に分かりやすいんだろうとは思います。けれども。あの？何て言うんですかね？少しもうちょっと長い目で、あのしっかりと地に足をつけた形で、えっといろんなものを使っていけるような。 国であってほしいいいいなととうううふに思まますすりがござ高木先生いかがでしょうこういう今の状況といいますかそういう風潮をどのように変えていく問題があるご意見いただければうーんあのなんかまずいことしゃべりそうになってるので<笑>ちょっとあれなんですけどもあの先ほど言われたようにまああのシークエンサーはじめいろんな拘束、えー 高速なというか安価な計測技術が進歩して簡単にビッグデータが取れるようになってきた時代だと思うんですね一方で AI 技術の発展とそうするといろんなところで言われるのはやはりビッグデータと AI があれば研究が進むという よううな感じでで皆さんん思思ってると思うんですが先ほどまあ後藤先生の話にもあったようにあるいはまあ伊藤先生も今おっしゃいましたけど、えー、そんなに簡単じゃないわけですね。で, ですからそこんところはやはりなかなか分からない方が多くて。うん えー、まずいなと思ってるんですがですからそういう方にはあの、えー、とデータがシークエンサーから出てきて AI のプログラムがあったら研究者はいらなくなるんじゃないんでしょうかと言いたくなるんですがそれは自分の存在はいるんだと思ってらっしゃるところに、えー、と世の中矛盾してるなというふうに思ってます、えー、ちょっとこれ以上言い過ぎるとまずいのであのこの程度にしておきます。はいいありがとうございました えー、とそうしましたら、えー、高木先生に私からあのお伺いしたいんですけれども、えー、ご講演の中で、えー、データベースの、えー、醸成その果実が醸成しきって味わい尽くすまでには残念ながら至らなかったということで今後ですねその果実をあの十分味わうために 我々はどういうことを進めていったらいいのか、もしくはこう社会的にどういう状況が整っていくと、ええー、それが皆さんに味わっていただけるのかというのをお伺いできますでしょうか。これもなんかまずいこと言いそうなんですけれども、<笑>あのええー、とまああの一つには我々の開発のスピードがですね思ったより。 当初予定したり少した少遅かかったとといいうのがあるかと思いますそれはあの言い訳になりますがあのデータの非常にドロドロした部分があってそこにまあ試行錯誤したりアクセントしたりしたということが あ, のあってそれであの、えー、っと少し私どもの予想よりは遅く統合 DX に関してもですね今日あのようやく公開できたような状況でもう少し早くできてればまあよかった なとい う, ふうには思っておりますそこは反省点ですけどもあのもう一方で、えー、っと先ほど の, あのビッグデータプラス AI ではないですけどもやはりもう少しこう日本全体のといったらまた怒られちゃうんですけど IT リテラシーっていうか IT スキルが上がってこないと我々だけの問題ではなくて。 そこのところあのあの我々 の, あの責任は棚に上げて言うともう少し、えー、使える人が増えてこないといけないのかなというふうには思ってますただそれはあの今の若い人はですねも、えー、ともとイオとか医学があの専門の方でも本当に今、あの機械学習でもそれから統計でもですね使いこなす人が相当増えてきてますのでもうあの時間の問題かなというふうには、まあ、思っております以上ですありがとうございます。 えー、今あの IT リテラシーを上げていく必要があるということで伊藤先生のお話の中でも昔あったウェットとドライという区別はだいぶこう減ってきたというふうなお話がありましたけれども、えー、今後その IT リテラシーを研究者の方たちがこう身につけていく高木先生のおっしゃるちょっともうちょっと上げていくというのには、えー、まあ大学とか でどういうふうに進めていくと研究者の方たちはそれが使えるようなふうになっていくとお考えになりますでしょうかそうかそですねあのなかなか人材育成の話すごいいつも難しいなと思うんですけども、まあ、これちょっとあの個人的な体験ですけれども、まあ、やっぱりあの明確な目的を持って研究しているとあのそのために必要なものであるとやっぱり身につけていくんですね。 それで、えー、さらにそれが続いていくと、もうちょっと深いことも学ぶようになっていくという気がします。で、先ほどちょっと高木先生おっしゃいましたけども、あの実際に僕らも。 あのいろいろなオミックス解析の支援の事業をやっていて、まあ、いろんな研究室と触れることがあるわけです、まあ、そうすると非常に明確な目的を持っている研究室で、まあ、実際に実験をしている若い人たちというのはやっぱりそういったことを自分で積極的に学んで身につけていくんですねなので変な話ですけども NGS のデータをハードディスクに入れて送ればなんとなく支援が終わるあるいはもうちょっと踏み込んだところでアドバイスをしてあげれば 終わるるって感じにななんですけどもあのなんとなく目的もぼんやりしてるなみたいなやつを引き受けるとあの非常に手がかかると言いますかまあ、あるいはそれは方向性があんまりはっきりしていないから下の若い人も何をどう学んでいいかよくわからないところがあるのかなという気がします。ですからああのある意味あの やる気のある方々にとっては今は学ぼうと思えばいくらでも学んで身につけていけるような環境があるかなというふうに思っています。なのであの全体を上げていくというのはちょっと難しいかもしれませんけれどもやっぱりせっかく伸びてきている人たちを伸ばす方がいいのではないかなまあもうどうしても嫌っていう人はやっぱりちょっとしょうがないかなって気がしないでもありません。でまあそういったところに関してはまあ多分いろいろなコマーシャルなサービスとかもあるだろうと思いますので。 だからまあむしろあの上を伸ばすという形の方がいいんじゃないですかねとか言うとちょっと大丈夫ですかこういうことを言って<笑>はいありがとうございます、えー、後藤先生あのいろいろ人材育成でバイオハッカソンそれから講習会等、えー、チャンネルなど、えー、進めていただいている中でどのようにお感じになってこられてますでしょうかえー、っと まあ、結構そのバイオハッカソンに来る人であったりまあスパークルソンに来る人であったり統合 TV 見る人であったりえまあまあ先ほど伊藤先生おっしゃったように割とまあ自分でこうやる気がある人があの積極的にこうやってくるようなまあそういう仕組みになっているいかそういう人たちが集まるような感じになってますのでまあのそういう人たちをこう伸ばすっていうのは あの、まあ重要ですし、でもまあ、割とそういう仕組みをこう続けていけばい、まあ割とうまくいくんじゃないかなと思います。で、その広げるっていうことを考えると、やっぱりなかなか難しくて、えー、っと、まあ、そこは切り捨てちゃってもいいんじゃないかっていう話も、まああるかもしれませんけど、まあ、なんか何らかのその教育っていうのは、まああってもいいのかなという気はします。で、ただ、まやっぱりその、えー、っと、どういうサイエンスをやりたいかとか、その辺がやっぱりはっきりしてないと、あの、結局。 えーっとまあ、何をやっていいか分かんないって話になっちゃうのでやっぱそこは重要でだから僕らもそのいろいろ使ってもらってあの、まあ、当然共同研究とかもやっていきたいわけですが、えー、そういう時にあのやっぱり、えっと、明確なこう目的を持ったあの方が、えっと、パートナーになってくれるとすごくいいので、まあ、データベースの開発もやりやすいのであの、まあ、そういう人たちをこ う, うまく伸ばしていくような仕組みっていうのが あの重要じゃないかなと思うので、まあそういう意味であのまあ博士さんでありまあ講習会っていうのはいいかなと思っています。うんはい、ありがとうございます。えっ、ー、とまだまだいろいろごあの先生たちのお話を伺いたいところではあるんですが、残念ながらえっ、ー、と終わりの時間が迫ってまいりましたので、えー、ここでですね、えー、高木先生にあの最後、えー、まとめていただければと思います。高木先生よろしくお願いいたします。 はいあのえー、伊藤先生後藤先生の話で大体尽きてると思うんですが、えー、ほんの簡単にまとめますと、まああのえー、伊藤先生の話にもございましたけれどもバードの時代から含めると、まあ、20年ぐらいの時間があるわけですけども、まあ、その中で生命科学がどう変わってきたのか、えー、研究スタイルがどう変わってきたのかという話ございましたし、えー、データやデータベースの重要性が高まり またその中で統合データベース人材というものが、まあ、ニーズも変わってきたというお話がございましたでそういう中で、まあ、b a r ー d d b c l s n b d c のまあ貢献というのがあってその貢献を支えるのはあの後藤先生の話にありましたようなさまざまな技術開発統合データベースの開発あるいは、まあ、ベストプラクティスの蓄積あるいはそのため の,、まあ、あのいろいろ技術的じゃないようなあの えー、苦しい、まあ、ご苦労っていうんでしょうかそういうことを踏、ま、があったという話があったと思いますでそういうことを踏まえてこれから、えー、どういうふうに展開していくかということでございますけども、まあ、これからますますデータの種類が増えてまいりますし量もあのく大になってくると。そそのの中でそのデータをうまく調理して 人工知能とかデータサイエンスに食べさせるとでそれで新たなデータ駆動型サイエンスを展開していく時代が来るのかなと思ってます。その中で求められる人材なり必要な統合データベースというのも変化していくのでそれに対応していかないといけないなというふうに思いました。 でもう一つはあの伊藤先生の話にございましたけども生命科学 の, あの根幹はまあ目的とするところは変わらないわけですけれどもそこにやはりあの違う視点なり違う手法を持ち込むって人ももちろん必要なのでそういう意味ではあの広い意味でのまあデータサイエンティストがどんどん参入してこないといけないとでそのために必要なのは私の考えではやはりその統合データベースみたいなその参入ハードルを 障壁を下げるような仕組みとですねもう一つはやっぱりあの夢が必要かなと思いましたこれはバードの時代に先ほどあの伊藤先生から指摘されて私も思い出したんですがあの頃はやっぱり夢があったんですねあの根拠のない夢ではあったかもしれませんけどもなんか生命をこう 丸ごと理解しようとかですねそういう話がま あ, あったと思うんですねやっぱりそういう夢がないと新しい人もどんどん参入してこないと思いますし若い人も元気づかないと思いますのでそういうものをどう描きながらですねそのそのに必要なインフラをあの地道に作っていくことが大事かなというふうには思いましたそれでやはりその地道な活動でエッセンシャルワーカーとしてこれから活動していくその中でそのバックスは私が言うのもあれですけどまあ、これ部分は多分国依存で国を ご支援をお願いしないといけないし一方でフォワードの部分はまあ自律的にどんどんどんどんあの自発的に研究していくなんかそういう仕組み作りがまあできればいいのかなというふうに思いました以上でごござざいいまます高木先生ありがとうございました、えー、それではこれをもちましてトークセッション「データベース統合10年の歩みと未来への期待」を終了いたします。伊藤先生後藤先先先生生生後高木ありがとうございました